今月のフレッシュマンは阿蘇市黒流れ町でトマト農家を営んでいらっしゃいます男性をご紹介しますよろしくお願いしますよろしくお願いしますではお名前と年齢そしてお住まいの地域から教えてください、えー、松田雄也22歳、えー、阿蘇市黒流れ町に住んでます、はいえー、松田さんは、えー、トマト農家になろうと思ったのはどうしてなんですかえっともと親がトマト農家だったので えー、高校生ぐらいの時に、手伝おうかなって考えてました、はい、あのその高校生の時に、トマト農家、お父さんと一緒にやろうって、何かこう、抵抗とかはなかったんですか、どうしてその道にこう、な理由と言いますかいや、でもまあ、昔から手伝ったりしてたんで、まあ、抵抗、抵抗というかう、はなかったんですけど、はい。 実際に高校卒業後はどこかでお勉強されて今のこのトマト農家ということになるんですか、はいえー、と農業大学校に行って、えー、2年間勉強して帰ってきて収納しました、はい、じゃあ今が2年目はい、2年目ですあの。収納して2年目いかがですかやっぱりこの仕事の楽しいところとか、まあ、ちょっとこういうところがきついなっていうのは何かありますかえっ、ー、となんか難しいなとは思います、えーと 植物でですので、えー、急に晴れたり雨が降ったりしたら、うん、調子が悪くなったりしおれたりして、えー、そ, うそういうところが大変だなって思います、はい、松田さんが作るトマトはどんなところが自慢ですか、えー、美味ししいですい、はい、シンプルみみずずくて 丸かじりするのがおすすめです。はい。ね、え、っ、えー、とトマトのこの忙しい時期っていうのは、まあ今がピークで、この後いつぐらいまで続くんですか。えっとだいたい取れるのが11月の初め頃までは、はい、取れます。トマトが取れない間はどんなお仕事。あ、いろんなところにバイトに行ったりはい<笑>やってますはい<笑> えではちょっとプライベートなこともお聞きしたいんですが、まあ、22歳ということでまだまだお若いので結婚願望とかはあるなし、どっちでしょうはないですね、まあいすまだはい、<笑>今やっぱり仕事とか遊びのほう が,、はい、が大事です、はい、<笑>もし、まあ、お付き合いするとしたり結婚するとしたらどんな人がタイプですかそうです、ねえっと、優しくて、えー、笑顔が素敵な人、いいですね。 じゃあそんな人とあそしでデートするならどこに行きましょうかおいしいお料理屋さんとかはい行きたいですね、はい、じゃあ食べることもお好きうそうですね、はいえー、では最後にですねこちらのカメラに向かって、えー、お仕事の PR お願いしますえっ、ー、と今、えー、一番おいしいトマトがおいしい時期になりますので、えー、皆さんぜひ 買っていただいてたくさん食べてくださいはい。ありがとうございました、えー、では最後に一緒に決めポーズをお願いします、はいえー、今月のフレッシュマンは阿蘇市黒流れでトマト農家を営んでいらっしゃいます松田さんご紹介しましたでは行きますせーのフレッシュマ ン, ュマンうならバイバイ